TBSK 毎週金曜午後10時の公式インスタグラムが2月6日までに更新。主人公愛馬優衣役の井上さんと優位の恋人長や直帰役の佐藤健さんがドラマのロケ撮影で寒さを防ぐためフード好きのコートに身を包んだ姿を紹介しています。インスタグラムではモフモフな二人。 この日は極寒の中だったので、しっかり寒さ対策をしているわけに、というコメントで説明をしています。フォロワーからは、可愛さ爆発。本当のカップルみたい。距離感に、キュンキュン。フード姿まで絵になる。なんて美男美女。といった声が寄せられています。 ドラマは、愛するナオキを亡くしたユイ、命を落とし、幽霊となってユイを見守るナオキ、幽霊となったナオキとコミュニケーションを取れるウオズミ城、松山健一さんの3人が織りなすファンタジーラブストーリーです。同月10日に第5話が放送されます。トナンサー編集部、ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。